フはははフははは った痛いでしょう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 痛いなあつらいなあ。<笑><笑> <笑>痛い。<笑>痛い ですよね。<笑><笑>逃げた、 うどうにか逃げようとして逃がしませんよ<笑><笑>分かってたよ、きてるはずなのにない、ね、<笑>みんなー<笑>、ね。思ってても。激<笑>辛ラーメンだって分かってない。食べてな、辛いって言ってるような感じですね。<笑><笑>